皆さんどうも、ひかりです。また神社に来てます。カラスたちめっちゃ喧嘩してる。私、どうか撮ってますけども。静かにしてくれませんかどっか行っちゃった。どっかまた鳥たちが喧嘩してる。ああ、何気やな。何気やな、この場所。あのね、実はこれは3週間前も来たけど。あら、刈り上げた。えへー。ほんで、顔めっちゃパンパン。 ちちょっとっちゃっとゃた今はねカウンセリングを行ってきたけどあの2週間前に初回目行っててその時はあ普通にいろんな話をしててなんでここにいたったとかえー、っと昔 の, そのうつ病の経験とか入院とかの話をしててで私はえー、っと昔は。 そのアートセラピーに通ってたから私結構絵を描きながらえー、っと話すのがあの楽なんで今度ちょっと絵描いてもいいかなと言ったらさすが日本ねマニュアル的な<笑>えっとお国ですからね。 えーっとうん、まあ子供だったらおもちゃとかね絵を使ってまあ、するけどあの大人ですとちょっとあんまり絵 を, 絵を描くのがうんってちょっと<笑> 絵, を絵を描くのがちょっとあ気になるわ<笑>絵を描くのがなんか難しいとか言われたけど私はいやもうそれはどうしても私は必要なんで私の治療やしね。 な の, の治療ではなくて私の治療ですからね<笑>私の要望をねちゃんと聞いてくださいよ。まあ、今日ねあの書いたらあの私も結構話せたしそのカウンセラーさんもあやっぱり絵を描くとなんかもっとその気持ちが分かってくるとか話が分かってくるっていう時短で、まあ、いいんじゃないかな。 ほんまホッとしたらもうカウンセラーさん変えようかなと思ってたけどもう1回目でああでもよかったあのカウンセラーさんは全然うん悪くはないな今のところはう ん, あなんかカメラが近いとさらにパンパンに見えるそして髪の毛があの髪型がね気になる誰でもそうやろうけども これめっちゃ好きやけどなああかりやけ本でなこれね隠されこっちも実は実はせやけどでもいへん前髪がおかしいねねえ隠せるねこれ前言ってたっけじゃじゃーんめっちゃいい感じやなでもこれ一個しかないからこっちはできへんまあそんな感じでね あのカウンセリングはうまくいってるからこれからちょっと元気になるんじ ゃ, じゃないかなとまあもっと動画撮りたいしあのーま、問題は編集の時間はないっていうかなかなか編集してけえへんからあれやけどでもこれから頑張ろうあと新しいカメラにちょっと貯金しようかなとええ ね、考えてるからむちゃくちゃなんかあのー、元気出てるというかこれから何したいとか、うん、そんなちょっと考えてるからそして今度のカウンセリングもちょっと楽しみにしてる、うん、今日はちょっと楽しみにしたっていうかあの<笑>よく書けなかったらどうしようかなって心配したけど今大丈夫だからね いいねほんでめっちゃ虫に噛まれてるめっちゃ虫に噛まれてる危険よここもう結構日本語のあの動画最近作ってるから今度は英語にしようかなはい、ではほなまた